何もないところね。なぜこんなところに転移してしまったのかしらあらら、姫様でも失敗するときがあるんだねああひ。姫様、誰か来るっす言われなくても気づいているわ。少しその口を閉じてなさい。アラボうや、ごきげんよう。君は魔女 何もないところから突然現れたけど見間違いじゃないかしらその大きなメガネはお飾りもう一度視力を検査した方が良いのではなくて姉さんどう思うこの人のこと姉さんどうしたのあいつずっと人形に話しかけてるよ姫様関わらない方が良くない相変わらず姉離れのできていない坊やね 見ていてい少しイライララするわ危険あの人が危険だっていうのかい君は一体こんなこと今までなかったのに姉さんが僕以外の人間に反応するなんてあなたはマナーという言葉を知っているかしら初対面のレディに対して危険だなんてずいぶんと教養がないのね危険だわからないけど。 君は危険な存在だ。姉さんがそう言ってる The Wheel of Fate is turning. Rebel はたいた。 あっ<揺れて><放り Brit><音>。ねえさん。 ガキンチョの分際で姫様に立つこうなんて。五億年ぐらい流行ってんだよで、姫様こいつどうするっすかそうね。もう少しつけが必要かしら。それとも助けてほしい。 甘えん坊さんさて、どうしてあげようかしら<笑>姫様のお仕置きは怖いよ待てー愛と正義の男、獅子神バングケン様子をうかがい、手出しや無用と見守っていたが、敗者に鞭打つなど不届き千万 武士にあるまじき行為でござるそれにそこの少年は拙者の可愛い後輩この獅子神バング、義によって助け立ち致す誰い獅子神バングと名乗ったであろうが厚苦しいわね。あなたには関係のないことだわお下がりなさいだからその少年は拙者の後輩だと言ってるではないかその可愛らしい坊やと あなたのような厚苦しい人間との間に先輩後輩といった関わりがあるとは到底思いないけれど。そのようなことはないその少年は拙者と同じ戸がオいでござったなそれに戸がオいが戦う相手といえば罪人と相場が決まっておるいかに少女のような容姿といえど拙者は騙されぬぞ人を見かけで判断するほど拙者は甘くはないのでござるさあ 尋常に立ち会いなどギー行くわよあいよ姫様あいつを放っておくっすか今日が覚めたわあんなむさ苦しい男は好みではないのん。逃げる気か腰抜けめ。転移するわよここからなら直接釜のところまで行けるでしょう。させるか